えー、じゃあよろしいでしょうかはい<笑>はい<笑>皆さんこんにちは、えー、成沢之です、えー、今日はですね、えー、ゲストをお招きしまして、えー、星空対談という形でお届けしたいと思います、えー、ゲストは天文リフレクションズ編集部の山口さんにお越しいただきました山口さんよろししくお願いますす山口でよろしくお願いします まあ、私の視聴者さん、えー、チャンネル登録されている方々ですね、天文リフレクションズさんのことを、まあ、ご存知じない方も多いんじゃないかなと思ったので、うんえー、ここでまあこういうですね、対談という形でお時間をいただいた次第でございますありがとうございます。はいはい、<笑>なので、日はあは天文リフレクションズさんの私からのまあインタビューということで、うんえー、いろいろ質疑応答みたいな感じで、えーはい、15分ほどやらせていただきますので、よろししくお願いしますよろしくお願いします。 <笑>あの簡単に私からテンリテモリフレクションさん、まあ、略して天理さんっていうんですけど天理さんのことを紹介させていただくと今までですねまあ私それううこそ私が星空やり始めた時って、えー、どうしてもその情報がインターネット上にもこう散らばっていたって言えばいいですかね上手な人がブログをやってたんですよ結構力のあるブログの人が機材のレビューとかをやったりとかあと天体望遠鏡の専門店っていうとこがあるんですけど そこの専門店の店長さんがすごい写真が上手で、えー、そこから情報発信したりとかっていう感じで結構ね情報を取りに行くのがね大変だったんですよね、うんうん、でそんな中で、えー、天文リフレクションズさんっていうのがだんと立ち上がりまして私あの初めて見た時に衝撃だったんですよねこんなに便利なものができたのかと<笑>まさにねあれねあの私自身があの天文を始めたのは始めたっていうか、まあ、再開したのがねあの最近。うんうん っていうと、まあ、7年ぐらい前ですけど、はいはいはい、でその時にねあの、こんなのあったらいいのになって、自分が欲しいものを、まあ、作ったっていうか、うんえーあのまあ、さっき、成田さんが言われたみたいに、情報は、ね、あちこちにばらばらあるんですけど、まとまってなくってねで、それを、うん、あのまとめたら便利だろうなと、まあ、自分自身が欲しかったとっいうことで、まあ、始めたって、そんなしょっちゅうチェックできないじゃないですか、たまに見にいくくらい。熊楠があふれちゃうし、ほ、うんと、いちいち見てやんないんですよね。 うん、そ, のそこでですね天理りさんのまあサイトとかあとツイッターアカウントとかフェイスブックとかそういうのを見ていくと天理りさんがそういうですね何、えー、ですか機材レビューとかブローガーさんの撮影体験機とかそういうのを、まあ、カメラ関係 の, その情報とか、えー、そういうのをですねピックアップしてくれるんですよね。でそれを天理りさんも見てればあの業界のことを分かってしまうという感じ の, あの非常に、ね、今 今となってはすごい影響力のあるメディアになりましたよね。おかげさまでもうね。なりましたよね。そうですよね。マニア、マニアだのかではね、ほぼもう認知行き渡ったかなっていうぐらい、<笑>あの皆さんご存知あの見ていただい て, て。て<笑>いやだと思いますよ、えー。あれ今何年経ったんですか。とね、このこの CP プラスで丸4年ですかね。あ、はい、丸4年か。いや私あのー、見つけた時まだ。 フォロワー100人ぐらいでしたもんね。ツイッター確か。ああ、そうですね。そのぐらいの時期ツイッター始めたのがそう半年ぐらい後かな。はいはいそうですよね。えー、山内さんの機材レビューとか本当になんか、うん、あの情報がぎっしり詰まってて、うん、いやよくまあここまで検証できるなというふうにいつも思ってるんですけども、テニフさんのその、えー、サイトを見るだけで結構勉強になる部分もあったりしますよね、うん。いろいろなんか取説関係のものも作ってらっしゃいますもんね。うん ありがとうございます、うんまあねあレビューだけはねあれだけはもうちょっと徹底してやろうとも最初からちょっと思ってやってるんですけども<笑>、えー<笑> そ, ねまあ、そんなですね今となってはもう星空やってるというか天体望遠鏡とか、まあ、天文関係というかそういう情報をゲットしに行くと必ずみんなお世話になるんじゃないかっていうぐらいの存在になった天理さんなんですけども。 あのそもそも山口さん「こ天文リフレクションズ」をこう始められたきっかけのところからその前からお伺いしていいですかそです、ね、最初はあその前、ねま、別のお仕事をされてたんですよね。そうですねあの最後に勤めてた会社はあのなんだ IT 系といいますかねアプリサーバー系を作ってたんですけど、はいはいはい、ニュースアプリみたいなのをあのやってたんですよ。えー、でまあそこで あ, の、まあ、あんまりうまくいかなかったんですけど あの広く浅くでもちょっとディープないろんなセグメントのニュースを集めてくるっていうのをやってたんですけど、うんうんうん、ああじゃあ今と近いような、まあ、かなり近いです、ええ、あそうなんですねはいその頃にもうあのあの星空は撮影されてたんですかそうですねあの会社辞める2年ぐらい前かなあの星また始めたのは、うん、あ2013年にあの突然星を始めてですね、うんうんうんええ、で、はい、ま あ, あの子供の頃にやってたんで、うん ああそうですよね、元もとてもと天文少年で、はい、天体写真やってたんですけどえ少年の時ってどうして星空に興味を持ったんですかねなんででしょうねやっぱ図鑑って宇宙すげえみたいな当時だったら理科の教科書とかですかねあのね理科っていうかね図鑑ですね宇宙図鑑みたいなのってあのあの頃ってあの、うんうん、いろんな分野の図鑑っていうのをこう訪問販売で売るっていうのがあの流行ってた時代で。 まあ、それ見てはなんか太陽があってこう木星土星火星みたいな絵があってうん、うん、でそれ見てああこれが宇宙かみたいなえーはい、えー、でもそこからもう実際見てみようって思っちゃったわけですかそこからあそれがねその図鑑のね、うん、最後のページにね望遠鏡の選び方使い方みたいな4ページぐらいの記事があってああそういうの大事ですよね大事ですようもうあれがなかったら今きっとないよっていうぐらいああそうなんですね、えー え最初に買った機材何でしたた最初に買った望遠鏡がねちょ、えー、そんなに安くもなかったけどそんなに高くもないあのあななミッドレンジの望遠鏡ですけどねあれそれでいつまでやってたんですか一回辞められたって言ってましたど、ね、高校を卒業する頃にもう、うんうん、あのどっぷりやるのはもうやめちゃってて、ね。 機材の問題もま あ, ありますし、うん、やっぱ星を見に行くためにこう移動する足がやっぱり高校生、ね、なるほどねのね公共交通機関しかなかったんで確かにそうですよ ね, ね車じゃないですもんね子供の頃やるとね、うん、しかも当時なんて今みたいに GPV もウィンディーもない時代ですから天気予報の予測も難しかったですよねきっとねそうですよねもう唯一の情報源があの新聞の天気図で、うん、うわー ねあれ見て、の動性高気圧がきっと来ると思って、こう、行くと、そた曇ったりしてす、すごい時代だな、可視化されてないですよね、完全にね、衛星画像なんかなかったですもんね、そうです、ねはい今だと信じられないですもんね、まあそうですよね。だから撮影に行くのも結構 博打だったですよね。<笑>そうですよね。うん、まあ、でも、今と違って、その当時はまだ空も暗いところが多かったんじゃないですか。あそれはあると思いますね。うん、今はやっぱり光以外。が多くなって、うん、まあ、街が。人口も増えて、街も明るくなって、見えるところがちょっと少なくなっちゃいます、ね。そうですね。あの、割と田舎の方だったんで。うん、家からもう。まあ、ちょっとは見えたんですけどね。で、それで、えー、社会人を経験して。 またた始めようと思ったのは何 で, ですか、はいえっと、当時ですね2013年にアイソン彗星っていうのが来たじゃないですか、はい、いましたね、はい、でそれが消える前のこれは大彗星になるぞっていうので盛り上がった時にフェイスブックでたまたま昔知ってた人が僕を発見してですね、うんうんうん、ちょっとお前このグループに入ってみろと、うんうん、あのデジタル天体写真っていうフェイスブックい。今もありますね こんなに世の中変わってるんだなっていうのが分かってですね。カルチャーショックだったんだ。で、まあ彗星もねあの消えたんですけど、消える前に一度あの車で1時間ぐらいのところに遠征して行ったら、それなりにね尻尾が生えてるのが見えて。 もうちょっとやってみようかなって始めたとそれちょっと細かい話ですけど何月ごろ見たかって覚えてますえっ、ー、とね10月の夏だったかなあそうですね11月の頭だったかな、ね、いやあのねアイソン彗星がきっかけで私もどっぷり実は入った身なんですよそこほきっかけ同じなんですけ ど, ど、えー、アイソン先星が「明るくなる明るくなる」って言って全然明るくななかったんですよね10月17日にですね会社の上司と富士山に行ってで見た時に め、ええ、めちゃめちゃゃ明るくなってって映たんですよ本当バーストした初日を私見たんですけどその時の衝撃が結構強かったですねそれでもうなんか、うん、どっぷり入っちゃったっていう感じなんできっかけ同じですよね、うんうんうん、そのぐらいにやっぱりインパクトのあるね現象でしたね。えー、と去年 えー、ネオアイズ彗星か、来たじゃないですか。はいはいはい、はい。結構早い段階で、私遠出して撮影しに行って、ぶ、あの、ブログにしてるんですけど、ええええ。動画に出してみました。うん、そうです。あの時もですね、もうアイソンの記憶があって。ええ、な、なくなったら、どうしようとかって、ね、思っちゃったんですよ。うんうん、その時の、まあ、記憶、悪い記憶が、まあ、いい方向に働いて。うん、スパッと、まあ、遠出して。見に行ったんですよね。うんうん、だいぶこう、トラウマになってます。あれ。な<笑>くなっちゃったのが。<笑> あでそこからじゃまた機材買い直してですか。そうですね。きっていうか、ね、最初はねあの当時カメラは結構一掃をやったんですよ。ああ あ, あ, あカメラもやっぱり、ね、レンズ含めてあのカメラオタクだったんで、はいはい、であのじゃあまず星野写真撮ってみようかなと思ってポラリエ買ったんですよ。うんうん。であの二百ミリの望遠レンズをつけて初めて撮ったのがね、はい、M51 なんですよ。 <笑> 51ですね。やっぱこれ天文マニアなんですけどね。<笑>あの小持ち銀河っていう成分がある銀河か系外銀河なんですけど結構ちっちゃいんですよね。割と、ね、200ミリで ね, ね、うん、200ミリで撮るにはあの大分、200ミリは大分、うん、小さい、大分<笑>小さいです。だいぶ小さいけど<笑>こう頭、うん、倍拡大したらちゃんとこうウズマが見えると。そうなんです。でそれででもあの撮れたっていう感動はあったんですか。もうん、撮れたとおすげえ、すげえですよ本当。 うんうんうんうん、でで、まあ、も, もっといろいろ撮ろうと思ってですね、うん、であの 300mm の 2.8 っていうレンズを当時持ってたんで3人っぽいですね。ニッパだニッパそれをねポラリンに載せてみたんですけど、ね、<笑>ちょっとまるでこれダメじゃんと<笑>バランス崩れまくって。うんうんうん<笑> あの純正度はなかったです。で、テレスコ工房さんがちょうど出した頃だったんですよ。そうだそうだ、斎藤さんが、テレスコ 工, 工房さんがであそう。で、あのネットでそれ見つけて、あこれつけたら、もしかして、乗るんちゃうかなと思って、買ってですね。うんうん、で、乗してみたら、こうなんとか20秒ぐらいは露出できたと。うんうん、で、ベランダであの郊外カットフィールダーをつけて、M8 を取ってみたら、これまた映ったと。はい、あのベランダ なんですよ福岡市内 の, あの結構明るくって街の中なんですけど、うんうんうん、それでもちゃんと赤い成分がしっかり写っておこれまたすげえとさらに撮りたくなってきて、うん、その2か月後に望遠鏡を買っちゃったと、うん、その時あ<笑>やっぱやっぱもともとやってる天文少年が財力を手にするとそうなりますねそうそうそう も, うもう一気に弾けてるぜで赤道着も一緒に買って 男子用のアイピースも買って、うん、もう大人買いですよ3桁そ<笑>した赤道儀は何したんですかそれであのビクセンさんの SXP 赤道儀を買いました SXP です、ね、私もいまだに SXP 使ってますからね、はい、あれいい赤道儀ですよねう ん, なんだかんだでずっと使ってます、ね、使いやすいでそこからもうじゃあズルズルズルズルとなって<笑> も, うもうどっぷりどっぷりですよ